CD 診断というものがフォロワーさんたちの中で流行っていたので診断してもらいましたこの診断分かってるな私にクエンテンをおすすめするなんてここれはこれじゃあ弱いものいじめだぜ ど下手な猫がこんなんできるわけないからやらんぞその4パークでタゲトりって鬼畜プレイですやんブほ、ワラワラワラゲンくんやっぱりスミス中毒者はゲン君ですねパークすごいこれでマッチングいってみてほしいですスミス中毒者スミススキル高いからうまくやれるかもですねクウエンゲンワラワラうーんラッキーアイテム ライトだったよね。ライト装備するの躊躇しちゃうよね。r o k i e c a r とか思われて、マッチング画面で、さよならされちゃうもんね。でもラッキーアイテムっておすすめされてるし、持っていくか。キラーさん、僕はおらないんで、お願いします。さあ、みんなチェックしよう。 何をそんなに悩んでいるのあ。あ。あの、プロフィールにですね。ライト使えないって書いてるのに、持ち出したから、サバイバーに、逃げられました。おお、アダムがライト持ってる。エース、あとは君がチェックするだけだよ。 チェックしないと離さすよやっと試合スタートだレッドフォレストかー誰かオファ使ったのねまず全然いらないパーク説明からしますねデジャブ固まってる3台の発電機が 開始 と, きと発電機修理完了後に60秒間表示されるわー、ドクターだー凍りつくせ筋普段使わないから全然似てなかった次あれ名前変わってる前は覚醒せよ現在目を覚ませパーク効果俺を見ろ凍りつくせ筋 殺人鬼が36メートル以内にいて、かつこちらをまっすぐ見てると、通知が来る。その他、スキルチェックがなんやかんやする。最後、サボタージュ。ゴミ。パーク説明は以上です。仲間が倒れましたが、発電機を回します。やっぱり破滅ありますね。誰も言ってないと困るので、 最初は救助優先します吉間にあった逃げようマドマーゼル。クロちゃんの回復終わったら破滅あるか一周してくるね ないからもう、いいや。これはガチでやばい。早く回さなきゃ。あの黒ちゃん二回目だね。あ、死んだ。ふふふ、ついに来たか。このクソパークで、鬼チェイスしてやるぜー。さあ、来いよ。はい。 鬼にースをわりました。すごすぎて、走馬灯のように過ぎ去りましたね。アダム、僕を助けて。これ、無理じゃないああ、このドクター、僕しか見えてない。俺を見ろパークのせいか。 いや、やめてー。僕はもうダメだ。アダムは無事に逃げてくれ。最後に来た仕事。まだ最後じゃなかった。ドクターが僕を見るのに、夢中になってる。ほんと恐ろしいパークだな。 みんなごめんね。僕の分も生きてくれー。<笑>男儀フック破壊。これでパーク全部使えたね。さよならモコのプクトカワンズロー。 Thank、you